ます統写真賞でございます。中村仁一さんというですね医療に携わっている方「大養生したけりゃ医療と関わるな」はい、すごいタイトルなんですね、はい、読売新聞にも書評が出たんですね、えー、書評も困ってましたねあそうですか、えー、ブラックユーモアのつもりで読み始めたが著者は本気であるっていうね<笑> えー、まずはこの方でありますが、中村さんは1940年長野県に生まれまして、兄弟医学部を卒業で医療にずっと従事しながら、今はと申しますと、この中村さんは現は老人ホームの常任医師。有料なんですね、この老人ホームは。こういう、元お医者様とか、 かなり長い間現場に立ったベテランのお医者様を常任医師として。安心ですね。この方がね、独特のそのなんていうか、まあ、医療に対する考え方をお持ちの方でありまして、はい、もう、のっけのページからすごい言葉が並んでおりまして、はい、私なんかも入院してね、診断の出したから、へえーと驚きましたね、はい、実は医者の序列があると、うん、大学病院、これが頂点だと、医学界の。うん はい、それで旧国立日赤病院済生会県立一律の税率病院続いて民間の大病院で中小病院町医者開業医が一番下でその下に私のようなホームズめの医療世界の人間がいると、うん、で私なんだ一番下なんで、はあ、ホームレスレベルの医者であるというそうまで言わんでいいじゃないですかっていう<笑>、ええ、感じがするんでありますが。 中村さんは断固としてそうおっしゃるわけであります。この中村さんは現代医療、医師等々も代表いたしまして、はっきりおっしゃってるのは、自然史。これが一番いいんだと。うん、死に方としては、はい。そして一番偉いお医者様、医師というのは、自然史に関して全く無知であると。うんそれは まあ、そうでしょうな。生かせようとするのは。そ う, そう、腕のいいお医者さんは全部生かすための技術を持ってらっしゃるわけですから、死ぬための技術なんてのは、その、古いようがないわけですから。はいうん、それから、中村さんのお言葉の中で、いやいや、もう、これはもうね、この中村さんの言葉ですから、私は死ぬもの言う筋合いじゃないんでありますが、もうはっきりおっしゃってたんです、このお医者様。うん 繁殖を終えた年寄りはって必ず年寄りの前の枕言葉で繁殖を終えたってのがあるんですよね。はい。ね、繁殖を終えた年寄りに私は癌死を進めます。癌死癌。癌による死を進めます。ーんえー、癌には手遅れの幸せがある、うん。で、またさらにおっしゃってるのは人間ドック等々、癌検診など受けてはいけない。 <笑>そんなものを受けるから手遅れの幸せがあ な, たとあなたから逃げていくんだとはあ老いに寄り添い病に連れ添うそういう生き方を通して人間はこう死に方というのを自分で選ばなきゃなんないんだと、うん、一見ブラックユーモア風に聞こえますが、うん、このお医者様中村さんの言葉というのは本一冊全部読み通してみますと考え方としてはありだなと、うん、私は そういういことを思ったりなんんかするんでするでね、はい、やっぱりあの難しいのね、うん、あの医療の力っていうのがどれほど人間に対して本当になんかこうね助けてあげてるかということをこう数字にするというのは。うん その一例としてね、こんなことをおっしゃっております。2009年の新型インフルエンザワクチン接種騒動。これ覚えてますワクチンを託されたお医者様が、身内の受験生のみに使ったとして社会問題になりまして。覚えてるあの時すごかったんだよ、あのお医者さん叩かれてね、裏切り者みたいに言われて。ところがですね、あの2009年のインフルエンザ騒動で、インフルエンザが原因で死亡した者は204人いたそうですよ。 ところがですね、予防接種をしたのに死亡した人が、133人もいたんです。半分以上ですか、はい、で、この死亡した133人のうち、121人が60歳以上だったという。つまりです。予防ワクチンをしたがために、死亡したのではないかという可能性もあるわけです。ええ ワクチン接種、この時のワクチン接種は数字で言いますよ。はい、2280万人今日の人がワクチン接種してるんです。そのうち、その死亡した人、予防接種をしたのに死亡した人が133人ですから、はい、パーセンテージで言えば 0.0006% なんです。これは現代医療でどういうふうに読むかと言いますと、 ワクチンはたくさんの人を救ったと読むわけです、うん。だって、死亡した人は 0.0006% ですから、はい、もう限りなくゼロに近い人は死んだかもしれないけど、1う0万人の人はワクチンでかからなかったから、うん、ワクチンは効果があったという。ただ、なんとなくあれって思わないその亡くなった人の人数 現実問題としてワクチンを接種したのに死亡するということはあるんであります。この辺が難しさなんでありますな。さあ、一緒にね考えていきましょう。はい、この次また明日のもらい頼めおはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷か奈です。昨日のはピンと来なかったかね ちょっと続けるね、話をね、はい。これはあの、いわゆるワクチン、ああ、インフルエンザワクチンとか、まあ様々な、その子供のためのワクチンとかあるでしょ、うん、そういうものを含めて、その医療とその健康というものの考え方なんですが、はい、中村さんがもう一つ挙げてらっしゃるのは、かなさんも や, やりました青子さんには。0歳から4歳児までの髄膜炎ワクチン。はい、えー、これはですね、 その病気ですね。髄膜炎で亡くなるっていう子供が、えー、11.7 人ですってね。ある年の人数が。はい。何年か、これちょっとごめんなさい。私、控えておりません。その、髄膜炎で亡くなる子が 11.7 人で、ワクチン接種後に亡くなったっていうのは7人いるんですって。えー、多いですね。ワクチン打ってるのに。うん。だから、昨日のインフルエンザもそうだけど、はい そのワクチンでその髄膜炎にかからなかったかっていうと、そうはなかなか見つけにくくて、ワクチン打ったばっかりにその病にかかっちゃったんじゃないかっていう、そういう子もいるわけです、可能性としてはね。で、えー、病全体で命を落とす子が 11.7 人いて、で、ワクチンを接種したのにうち7人が死亡したっていうことは、現代医療ではどうなるかというと、 安全なワクチンという評価になるんですね。7人を子供の全体の数で割るもんですから、もう 0.000 がまたつくわけで、限りなくゼロに近いというジャッジメントになる。ただし、中村さんはどう お, おっしゃってるかと。この医療に頼るなというこの方はですね、あの、医療とは確率でしか効果というものを皆さんの前に示せない中間技術で、 完全に感染した技術じゃないんだと。だからあの、ワクチン打つとき、なんか紙もらうじゃんかね、はい。あれ読んだことないだろう。いや、一応ざーっと読みますけどあの中に必ず書いてあるよね。え、な、な、何が効かない場合もありますよっていうのとそれは書いてあります、うん。打ったからひどくなる場合もありますよって書いてあるよね、うん。副作用があるか、ね、あるって書いてあるよね。うん、ありますね。うん。だから、やっぱりね、100% をや、約束しない科学的。 根拠、うん、これが医療なんてありますね、はい、で熱痛みは今現代人ってすごく嫌いますけども自然力力の力なんですね、うん、薬で抑えれば自然治癒力が衰えることは間違いないんだってね、はい、この中村さんという著者はあの「自然治癒力にすがる」これしか実は本当はできないんだと、うん、ないんだと。 それをさもその医療が手柄をいささか現代は独り占めしすぎているのではないか。という、はい。著者はしかしその中で自然死というものに関して考えてもいいんじゃないかと。100% の確率で死んでいくわけですからね、みんな。著者が言うところの自然死とは一体何かというと、餓死。 このガシとはどういう状態かというと、脳内モルフ、えー、モルネ用物質の分泌。で、脱水症状に入りますと意識レベルが低下しまして、さらに炭酸ガスを体内に溜め置くことで、完璧な麻酔状態を自然に作るんですって、ええ。ですから、そういう状態をこう維持しながら、無事に死んでみせるという。う 無事死にきることが自然死であると。この自然死には全く痛みが伴いませんよと。そうそうですわな、えー。自前でモルヒネを作り出して、脱水症状で意識レベルがどんどんどんどん薄れていって、炭酸ガスを体内に溜め込むことによって、完璧な麻酔状態に陥るわけですから。えー、うん。あの、 こんなことを言われると発動しますね。中村さんが紹介していらっしゃいますが、ベテランの葬儀者の方、はい。曰くでありますが、昔の年よりは、農館の時、棺の中に収める時に、えー、亡くなられたご遺体そのものが非常に軽い。うん。だから非常に楽でしたと。はい、葬儀を担当する、儀式として担当する者としては、はい。昨今の亡くなられた方は、 重い。これはギリギリまで警備チューブから胃老点滴の薬漬けで体が半分薬漬けの歴史状態なんで、えー、本当にこう水を含ませたように全身が重い。これはあのー、本当に中村さんが体験なさったらしいんですけども、あの、 ものすごくお医者さんが頑張られる方で、おじいちゃんがもう昏睡状態に陥ってどんどん意識が剥奪し、脈がだんだん薄くなっているんだけど、ものすごく頑張るお医者さんで、はい、もうダメかなと思うとまたピーパーピーピーピ ー, ピーピーピーっていうね、またツーって言うと、またお医者さんがガチャガチャガチャって動くと、またピーピーピーピーピーってこうまた波打ち始めて、でまたピーって棒になったかと思ったらまた、それがね、 2週間以上続いたら、これはちょっと何かの努力の方角が間違ってるんじゃないかという、えー。あ、ごめんなさい。時間いっぱいになってしまいましたね。ちょっと縁起でもない話かもしれませんが、しかし、我々の人生の問題であります。明日も考えてみたいと思います。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奈です。えー、農艦といいますか、葬儀者の方が思わず口走られた。えー、昔のご遺体は非常に軽くて、ところが昨今のご遺体は皆重く。どうもそれがそのギリギリまで警備チューブ、色点滴等々で薬漬けゆえにパンパンになってるという。それから最近の死の判定というのが、あの例の計測器の波で、 判断されるもんですから、ええ、波が波打ってる間は生きてるということにされるわけですな。うん、そして、お医者さんも頑張られるもんですから、とにかく社任務に波打たせるもんですから、既得の伝報を受けて、10日以上、親族と身内がベッドサイドにくくりつけられることになる。10日過ぎると、遠い親戚の方が、また動き始めた波をちっと見て、ため息をというね、はい。昔、なんかあったな。 我々の頃は、もっと愉快な、なんか愉快な話だったよね、こういう話が。暗くなって。じいさんもばあさんも昭和の我々が子供の頃は家で死んでおりましたえーえー。だから、素人がジャッジするんですよね。お医者さん、お医者さん呼び行く前にしろとかばあちゃんばあちゃんって言いながらね。はい。そんで、なんか、わーっと人泣きするんだ、とりあえずは。お医者さんに、あの、行く前にみんなで死んだと思って一回泣くんだよ。 息してるお前ばあちゃんが」とかなか言いながらわわっと土足の叫び声でそんでわわっと人泣きしたあとお医者さんに「あんな死亡診断書書いてもらわないかんけんあんた呼んでないかんたい」それでこう呼びに行くんだけど、はい、その時にあれねあの綿に水を含ませてねお、うん、こうおおおおおおおおおお 出しどこにあったかいなあったらばあさんが2段目の引きでいっただっていうね<笑>これはあのうちの近所で本当にあったんだよ<笑>中沼のおばさんっていうおばさんが息吹き返しちゃって<笑>コントみたいですねそうそうそう そ, う<笑>そんでお医者さんが来て、はい、ちゃんと確認してけら呼ばないかんない<笑>ってて書いたというねこれね本当の話らしいんですよはい であればなおさら悲惨だなと思いますがこの老人ホームで中村さんが目撃されたことらしいんですが老人同士のいさかい、うん、これはかつてはやっぱり死という言葉を老人同士も投げつけ合うんですねおばあちゃんとおばあちゃんおじいちゃんとおじいちゃんが喧嘩したりなんかする、はい、昔はお前なんか死ねこれが憎語だったんですが昨今は違います、うんはい、中村さんがおっしゃってますね そんな性格じゃおめえなかなか死ねねえぞって言っとね。<笑>あの、ぞーっとした顔して。いや、一発で死んでみせる。<笑>でも怖いよね。お前なかなか死ねねえぞって言われるのは。そうですね。怖いと思わない苦しそうな感じします ね, ね。死ねないっていうのは。で、やっぱり中村さんがおっしゃってるのは、<笑>聖者の都合で、その、介護が拷問になってませんかんというね。 やっぱり介護を拷問にしてはなりませんぞと。だから自分の死のレベルっていう意思を固めた方がいいんじゃないですか。はい、あれ、はい、あの、ちゃんとで、あの、できるそうです。ここまでやって、ここから先はやめてくださいって。うん。あの、そ、そういうのをやっぱ持つ時代に来たんだな。だって、うん、かなさんやっぱ俺たちだよ、問題は。だから、あえてこの問題を朝から取り上げてるんですが、 俺たち段階の世代ってものすごく数が多いから、はい、日本全体の社会から俺たちがどんな風に綺麗に消えていくかっていうのは、この国の問題として医療の問題として非常にやっぱ大きい問題で、自分の死に方っていうのを明瞭に持ってないと、本当に迷惑をかけることになるのじゃないかな。はい、そして今一つ問題になってきているのが医療の問題。医療これはですね、 関西離れなかったけど、俺、ほら、あの、心臓の手術した後、肺に水が溜まる手術後どうしても、はい、その時に若い医者が来て、あのね、鉄のストローがあると思ってくれる、はい、それをね、あばらのところに部分麻酔ちょっと打っといて、鉄のストローで俺を刺すのよ。ええー、ど, ど、ど、どのあばらのところをの隙間を塗って、いやだーほうで肺にまで入れるの。いやー、痛そう。それで、あのー、肺に溜まった水を、 機械で吸い出すの矢がもってあるじゃん。はい。あれと同じ状態だよ。やがもは、は、だってあばらを塗って一本刺さってんだもん、矢がーこー。そっからずーっと出てくんだよ、肺に溜まった水が。へぇ。でも俺、すごいなと思ったんだけど、これがね、まあ、若いお医者さんだったけど、一滴の血も流さないんだからね。不思議ですよね。穴開いてんのに。お 一滴の血も流さずにきれいに入れるんだよだから一滴の血も流さずに肺に達するまで刺せるってことなんだよすごいそういう技術を活かして今、うん、で突き刺しちゃうい胃に、うんうん、それで喉から入らないあるいは園下飲み込む力がなくなったお年寄りは胃に直接食い物入れちゃう栄養分を入れるんですね、うんうんうんうん そしたら、あの、栄養はちゃんと取れるわけだから、命はずっと持つんですね。これが胃ろうというシステムだし、あとは警備チューブ。これ、あの、鼻の中にチューブを入れて、そこから栄養そして、もう一つが静脈等々の静脈栄養と言われる血管から栄養を入れる方法。はい、こういう、口から入れなくても強制的に食物が取れるという医学の発展が、う ん,、うん、果たして人間をと、ああ、ごめんなさい、時間いっぱいになってしまいまして、この続きまた明日の話題頼上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。強制人工栄養法という問題があって、これ、医療というんですが、これ、この間、なんかやっぱり、今年の3月、4月ぐらいだったから問題になってたなぁ。本人の意思と関わらず、絶えず栄養を与えられるもんですから、命が、こう、繋がっていくんですね、えー。本人の意思と関係ないんですよ、これね。えーえー、医療側の都合で。 ところがですね、移動警備チューブ、つか、静脈調、えー、栄養などで、その、4年か5年ぐらい命が持つんです。長いですね、うん。そうするとね、ここでまた、棺の問題なんですが、はい。これもね、本で私写真で、この方の中村さんの本で見てびっくりしたんですが、あのね、骨が全部歪んでしまうんですね。えそれでおばあちゃんの写真が撮ってあるんですがね、 どれが手足かわからないんですよ、えー。寝たまんまですから、そのまんま栄養を与えられるわけですから、うん、ももの付け根から手が出てるようなね、そういう異様なちょっと想像ご遺体になってしまいまして、うんはい、特殊なご遺体になってしまうということなんですね、はい。こういうご遺体に比べてとおっしゃりたいのが中村さんなんです。はい、この非常にし しっかりとした目標で漏水死を目指した場合でありますが、これはもう自分で、あの、やめてくれっていうわけでありますから、天敵やめて水を立てばですね、7日から10日で自然死が完成するんですって。で、世界記録というのがありまして、これは、えっと、アメリカで作られた、テリ・シャイボさんという方が作った記録でありますが、14日間。 これが世界記録で大体14日前後であの自然死が完成するということでありますねであのシャイボさんは14日で亡くなられたんですがもうほとんどあの眠りのうちですからですからもうものすごく静かな死であったということでありますね、はい、あのこの中村さんというこの著者が言っておりますが生きているものの都合で死んで行こうとするものを止めてはいけないと そしてもう一つ、はっきり覚えておかなければいけないのは、食べないから死ぬのではないと。うん、死ぬ時が来たから食べないのだと。これは、確かに、そうですね。えー、私も病の時はあんまりご飯が入りませんでした。痩せましたもんね。ねえー、私は病気して手術後でありますが、美味しくありませんでした。食べませんから。 もうみるみる体重が私は落ちていくんですな、はい、体が私細くなりまして、はい、細くなると心臓私が痛めておりました心臓は楽なんですよえそういうもんですかそりゃそうですわそら私自身が小さくなってるわけですから、うん、負担がかからないそ う, そうそう負担がかからないら、うんうん、だからやっぱり私は70ちょっとありましたけども、うん、それが、えー、7キロぐらい2週間ぐらいで体重が減りますと、はい、7キロですからね ええ、7キロのバーベルってあなた順位って持つと分かるでし ょ, 重い で, しょ重いですよあの分だけが消えたわけですからそこにやっぱりこう心臓が血液を送らなくていいというのは心臓にとっては楽なんですねだから病人が痩せるというのは心臓を楽にするために体自体が持ってるパワーなんですね、はい、だっく言ってたじゃん何食ってもうまくなかったっつって、ええええ、見るのも嫌だとかねそうそうそうあのイクラとかね、うん、はい 今もう本当に、いくらなんで、常路で飲めそうですよ、本当にね。<笑>そうなんです<笑>あんなに気持ち悪かったのにな、はい。お酒飲まなくていいんだから、この俺がうん。タバコ吸わなくてよくなったんだから、入院してると。ね、あ美味しくなくて、はいでえー。フランスの場合でありますが、あんまりこういうのはね、外国の例を取り上げたくないんでありますが、はい、老人医療の基本という条件がありまして、はい 自力で食物を演劇する力がなくなった場合、医者の仕事はそこで終了と。あ、そうなんですかだいたい常識的に決まってるそうです、あの、演劇というのは難しい言葉でありますけ飲み、はい、ね、下すと言いますか、はい。その力、飲み込む力がなくなったら、お医者様の仕事は終わったとジャッジしていいと。うん で、フランスの場合は老人医療の基本は演技する力自分で食物を飲み込む力がなくなったら医者の仕事は終了してそこから牧師さんの仕事だそうです、はい、そういうことになってるんですな、はい、中村さんの名言でありますが死ぬべき時に死ぬこれが一番大切なことであると、はい、そしてもう一つ肝に銘じておけと中村さんがおっしゃっておりますが 年寄りは血圧とか善玉コレステロールと か, なんかいっぱい気になる骨粗鬆症とかいっぱいあるでしょ、うん、心配することがでもはっきり言えることは年寄りはどこかが悪いのが正常うん全部健康な年寄りというのはこれは嫌われますね<笑>嫌われます、ね、<笑><お><笑>ちょっとした笑い話ですけど、はい <笑>田舎を旅してて元気そうなおばあちゃんがいたもんですからおばあちゃん元気でいいねって言ったらありがとうございますって言われて横に嫁がいたんですよねえ義理のお母さん元気そうでいいじゃないたらその嫁がどっこも悪いとこないとですって言いながらね<笑>やっぱり少しね弱っていく義理の母に嫁の希望があるわけでねかなさんどうでしょうこの次またそのまま手の上で おおははよよううごござざいいまますすすす武田也でで水谷香菜ですさてさて2008年の調査であります今から何年か前の調査ではありますが、はい、延命治療なし自然死を望むが10年前の2倍でえ全体の3割だそうです、はい、自宅での死を望むこれは1割だそうですなう、ね、えどうだろう な, う ん, なんか、うん、自宅で倒れて病院でぽっくり死にたい感じですか やっぱ病院行きたいか。一応は。はい。俺なんか自宅がいいな。女房は。うざいんだろうな、でもな。<笑> あら、まだ生きてる。とか言われちゃうんだろうな。<笑>老衰死の知識というのがほとんど今一般の方にはないんで、老衰死の知識、これ大体10日前後ぐらいで老衰死だったら完成しますよという考え方が増大すれば、もっともっとこの自然死を望むという方が増えるかもしれないと。うん、でえ、著者は言います。死ぬ時までのトレーニング、えー。一つ目はある寿命まで生きれば病となったら、えー、なるべく自分で努力する病人になれと。 え、病となったらなるべく自分で食事などは半日かかっても食べましょうと。う病人なんだから他にすることはないんだから<笑>、そんなに時間通りに食べることはないんだというね。うん、ぐずぐずぐずぐず食べてていいんですよ。それから、痛いの苦しいの言うなと。もう。で、あの、症状が急変しても、待ってるのは何だとよく考えてみろと。お前、ある一定度の寿命生きたんだからあとはもう死ぬだけなんだから。 そんな今更、今さら、容体が急変したぐらい、<笑>ステンドメよ息苦しい言うな<笑>あとは死ぬだけってのは立派な目標だぞと。確かにそうだよな、はい。立派に人に迷惑かけずに死んだってのは立派な大事業なんだから。うはい、そういうあの感じなんです。な。これあの、俺、本読んで、あれ思い出し た, あ, 出したあの、柴良太郎さんの言葉。柴良太郎さんの言葉ですっごい好きな言葉でね。はい 笑われずに生き、見苦しくなく死ねば、立派な人生です。ですいいことは本当そうだよな、ねうん。で、二つ目。もう死ぬ時のトレーニングある寿命を生きれば、えー、なるべく病人となったら病人らしく、ガラガラガラの文句言わない、口数も少なくして、立派にこう死のうといつも燃えてなさいと。二つ目。はい。これすごいキャッチコピーだな。 救急車は呼ばない乗らない入院しない<笑>この方は分かりやすいな<笑>これもうすぐ呼ぶ癖がもう今だって救急車の出動はすっごい地方の行政とか医療に圧迫を加えてるわけでしょ、はい、だからもうなんかこれを自分のキャッチコピーにしなさい救急車は呼ばない乗らない入院しないで3つ目 これはすごいですね。確かにそうかもしんない。でもどっかで確保しとこう。ん予防は現代医療では不可能です。そう思っておきなさいと。うん、ね、はい。最大の危険因子は加齢。んの危険因子は何か。年を取ること自体が最大なんだ。ね、はい。ね。な、まあ、もうどうしようもないんだと、えー。検診は効果で身体的にもかなり負担があると。はい あのこれはもう事実なんですよかなさんがんはですね大体70歳以上ぐらいでは2人に1人が発症それで3人に1人ががんで死亡しますおおそんなですかうんいやそんなもんですようん、はい、おおなんかだって10人友達いたらもうほんと6人がんですよええうんそれぐらいの確率ですようんもうみんななんか あの癌の種類言い争うよよううになりましたよ、うん、うん、食道がん甲状腺が、ねうん胃がんね肺がんつまりこれはあのオイルカレーということにくっついてくるもんですからね、まあ、私はちょっと今のところまだそのあれはないけどもでもやっぱりね怖いことは怖いかもしれないけどもやっぱりこう2人に1人はがんになるというそういう病気なんだがんはというねうん。うん ええー、これまたすごいことおっしゃってるなこの中村さんは早期発見不幸の始まりはあええー、であの意外と手遅れで、うん、安らかな死を受け取る方が彼の知り合いには多いということですねはいえー、えー、これでもハッとしますねこの中村さんのおっしゃってるのはたまたまの検診やドッグでがんが見つかる人がいる見つかって驚く人はいるが なんで見つかって驚くのか。それは、それまで痛みはなかったからだ。そうやなまあ、サイレントキラーというような呼び方もありますが、はい、それくらい静かだっていうね。ええ、だって、俺ね、友人の人もみんなそうです。ほとんど気づいてないもんねん。ちょっと気まぐれでドッグに行ってガンですって言われたりして、すごい衝撃を受ける人いるけど、やっぱサイレントキラーと言いますか、実に、 足音が全く聞こえないというのが癌でありまして、それを怖いと思うのか、逆に、あ、そんなに人をびっくりさせないんだと、実は。うん、そうすると、案外、中村さんが言ってるように、手遅れの幸せということもあるかもしれないぞというね。はい、あ、ご、う、めんなさい。時間いっぱいになってしまいました。えー、ちょっと、際どいネタであることは間違いありませんが、一つの提案として、中村さんのご意見、もう少し来週も引っ張ってみたいと思います。お付き合いください。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、中村仁一さん、えー、仁一さんであります。えー、厳冬写真書からお出しになった本でありまして、大養生したけりゃ医療と関わるなという、そのつまり、医療というものが少しこう、えー、手柄を独占しすぎているのではないだろうかと。で、まあ、朝からその、やたら死ぬ話とか、その棺の話とか、葬儀の話とか、癌という言葉を平気で使いますもんですからね。 無神経だと思われる方も多いかもしれませんが、あの、ディレクターと話してたんですが、あの、天皇陛下もきちんとあの、自分たちのお墓の一件とか、葬儀の形等々に関しては、発言なさいましたですね。あ、ちょっと涙が出ちゃってね。うん、こう、じものものでさえもね、そういうのをあまりこう、言葉にするのは、みたいなご時世にあって、 天皇皇后両陛下自らが私どもの葬儀につきましてはこの形にしていただきたいんで。中でもね、あの、あまり葬儀で世の中全体に、えー、萎縮するようなムードにならないように、はい、あの、なんかヒューマンサイズで結構ですよとおっしゃる、あの、天皇皇后両陛下の決断に関しましては本当に涙が出ますなあそれと、 激でありまちょっとやっぱりイギリスという国が、えー、オリンピック以外にも大きなイベントがいくつも抱えておりまして、はい、だっても移動するだけで普通の人でも疲れますよ時差もありますし ね, ね旅はおつらいでしょうし、えー、だけどやっぱりご公務ということで、はい、本当に天皇皇后両陛下にはなんか頭が下がりますですねへ、ねはい、えー まあ、あの、そういうこともありますんで、そのちょっとこう並べます言葉のデリカシーのなさは、本も本でございますけども、まあ、ご容赦願えればというふうに。で、私自身も、もう、ぼちぼち死に関しましては、覚悟をゆっくり固めなければならない年齢であると。はあはい、自分ではそんなふうに思ってます。うー ん,、うん。やっぱり、あのー、風が吹いてきますな。死の風が。ほ、は、う、あ。 死というものが決してその遠い出来事ではなくて自分に来るであろうというサインはもうあっちこっちから話したっけかな何でしょう、えー、コンサート地方回り点々とまだやってるんだけどはいとある九州の会館の裏口出た瞬間に「まるさん覚えてます」名前言われて「ああ!」っていうもう う, う, うなり声が出てそれはねあの変な言い方だけど 21歳の時に初めてキスした人。おぉちょっとそういう。締めの思い出ですね。そうそう、女の人の身体というものを具体で、あの、こう感じた、その人で。まあ、出演したからね。はい。飛び込んできた情報が、あの、先月亡くなられましたっていうね。もう、もうそういう年よか。本当にそういう年。なんかちょっと切ないですね。ね、なんか不思議なことでね。なんかそんなことかん、あこうあれするとね。 なんか振られたことなんかもちょっとも恨みじゃなくてねあなたとの出来事というねうーああこれもう正直に話しときましょうね彼女の名誉のためにもね、はいえー、彼女の面影は思えば遠くへ来たもんだという歌に宿っておりますそうなだうはい通行ラス目の歌の二十歳になったばかりの僕はというねうその人ですへぇうーんそうそういう年齢に来たんだなぁというねう えー、さて、中村さんの大王女、下気大王と関わるな、でありますけども、が、え、ん、ー、というものに関する考え方でみんなすごく大騒ぎするけども、男性が85歳が女性が90歳以上、これはもうがんにかかる確率がむちゃくちゃ高いんですってね、えー。でも、がんというのは静かな死を確約してくれる、約束してくれる病ではなかろうかと。 はい、中村さんはね男性が85歳以上女性が90歳以上でかかるがんを天寿がんと呼んで天からのお恵みだっておっしゃるへそこまでがんにかからなかったっていう人生にまず感謝して、はい、その年でがんになったんだということに関して天から授かったと思ってがんと付き合いがんをというねう、うん、そして 中村仁一さんがおっしゃる一言でありますが、癌で死ぬんじゃない。多くのほとんどの人は、癌の治療で死んでいくんだん。この言葉の中にね、中村さんのお考えが込められているような気がします、はい。具体ではありますが、医療が進める抗がん剤というものがあります。えー、この、効くと言われる、この抗がん剤は効きますよという基準でありますけども、これがね、 意外とざっくりなんですね、うん。中村さんの言葉によりますと、あのね、抗がん剤として効くと言われる基準は、癌の大きさ、これ面積だそうでありまして、はい、これがですね、がんの大きさが面積で、4週間以上経って半分以下になってるもの。そういう治療法は効くというふうに言われるんです、ええということはですよ、逆の意味で言うとですよ、 5週間経ったらまた増え始めたっていうのは除外されるんです、うん、そしてあくまでもがんの大きさ面積を割り出すあやり方はレントゲンの見てだだそうです、はい、だからレントゲンに移らなかった場合とかは一切入ってなくて、はいえー、4週間でがんの面積が半分以下にレントゲンになってるとあこれは効くということで患者さんに勧められる抗がん剤でお医者さんは これどうですかって進めるとい う, う、えー、あ時間いっぱいになってしま、はいました明日もこの問題続けていきましょうおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷美香です大王女をしたけで医療と関わるなんてございますので具体名で癌というのがこう出てきます。かなさんがだんだん表情が曇ってまいりましてはいがでは嫌だなとかっていう<笑>う な, いなりたくないなぁとは思いますね あ, あのほ本当にこう ガンというやつは不思議だよねあの癌になっても広がり方が千差万別なんでね、うん、瞬く間に命にかかる異病気になったりピタッと動かなくなったりするんでしょ、はい、それから出たかと思ったら突然消えたりなんかするというのも私の身内におりますそういう癌の症状を持ってる人が。はい これ、やっぱりなんか、本当に不思議ですね。えー、ちょっとあのー、カナさんの表情がますます曇るかもしれませんが、はい、もう中村さんが具体例で書いてらっしゃいます。70歳の方でございまして、進行性の胃がん、余命3ヶ月の宣告を受けて、そこから治療を中止したそうであります。点滴酸素吸入なし、漏水死をそこから目指したということであります。すごいですな。で、8日目、 に入りまして水状態、えー、8日目から眠りのうちに死で8日間のうちにこれすごいですね腹水でお腹パーッとこうちょっとね、うん、膨らんじゃう、ね、膨らんだらしいんでありますが、えー、この漏水死を目指していくうちにこの腹水が完璧にぺっちゃんこにへっこんだっていう、はあ、使い切るんだよだから水をあの死を完成させるために、うん だから親戚の人も驚いたらしいんだけどお腹が膨らんで痛々しかったんでかわいそうにとか言ってたんだけどそれが8日間のうちにきれいに引っ込んであの痩せ型の健康な時と同じ体型になって亡くなられたんであの葬儀者の人が驚くほど見事なご遺体になったんだ そう、うん。もしも延命措置を取っていたらまた、ね、また全然違うんでしょうね。中村さん仕切り直したって、これも、俺も体験がないからね、なんとも言わないけど、癌って敵に回すと暴れるっておっしゃるな。うん、おっしゃってたな。本の中で。はい。はい、も, ものすごく本人を苦しめたり、痛んだりし始めたりするんですって、うん。103歳の方でございますね。この方は、すい臓がんで横断がひどいが、す、え、べ、ー、ての治療を103歳で中止したそうです。はい。で 病院からも退院してきて、病院退院後、これ老人ホームでお亡くなりになるんですけども、7ヶ月間です。あの、存命、命があって、はい。で、この方すごいんだよな、これ。すべての治療を中止して退院して来られるんですが、前日まで食事したって言うんですよ。1一日だけなのかなお食べにならなかったのが。それで亡くなられたという。 だからその非常に希望 の, その望んでらっしゃった通り の, あの死に方だったというね、はい、肺がんの方であります担当医からすごいですね80歳なら手術はやらないが79歳なので手術しましょうと言われた瞬間に退院したそうですそのお医者さんの一言がもうその79と80歳を分けるというのがうこの方には非常にこう 患者をににしたた発言に感じられたんでしょうなまあいろいろね言葉取りようですからで退院なさってきて自宅であ自宅なんですね、はい、自宅で生活なさってこの人は4年3ヶ月ですって余命が半年ぐらいだって言われた人が治療しなかったからってことですね、ええええええええ、自宅でマイペースでお過ごしになって、はいえー、趣味は卓球というね と特にこう寝たきりとか見習わこの方 も, もう典型的で10日間で死を完成されてうーそこまでは卓球をなさってて卓球のラケットを置かれて10日目で亡くなられたという、はあ、ただねこっからがねやっぱちょっと考えさせられてしまうんですけど、はい、この方ねがんで亡くなられたんですけどもお医者さんが死に介入してないんでがん死と認められないんですってね へこれね検死になるんですって検死つまり事件でへえ、老衰とも違うのではないんですってだから結局がんなのになぜ治療を受けさせなかったのかっていう問いが警察側にあってそのいわゆる事件性が件うんうんうんへぇこの辺ねなかなかね簡単じゃないんですよ死ねばいいって問題じゃなくて だから、あの、不審死にならないためには、医師による判断みたいなものを、どっかで持ってないと、ダメなんです。これすごいんだな、中村さんっていう人もいい人なんですね。これ、ごめんなさいね。事件死にされない前に、もう中村さんが動いてらっしゃるんです。これは、昏睡状態で、もう死ぬ1日か2日前に行って、とにかく点滴1本だけ打たせてもらったんです。それで、治療になるんです。 点滴一 本, 本打ったっていうことで、あ、がんに対して治療したという痕跡がそこにあって、二日か三日後に亡くなられたら、死亡診断を書けば、成立する。この点滴一本打たなかった場合は、事件死で、はい、警察の方もやっぱり責任上、解剖ですな。だから、警察に引き取られて、なかなか帰ってこないというような状態になってしまう。うこの辺ね、だから、 死というのはね、完成させなければならないから、結構大変なんですよ。一、うん、筋縄じゃいかないです、ね。はいはい。ああ、時間いっぱいになっちしまって、この続きまた明日のまに撮る上で。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。中村仁一さん、伝統写新書から出していらっしゃいます、大洋上、下切れ医療と関わるな、人間の死に方を考えようと。 はい、これから日本はしばらくの間そのものすごい老人大国になりまして、うん、死というものが、えー、日常にあふれ出てくると思いますが、はいまあ、その死に方というのを考えませんかというで、えー、中村さんがわかりやすく芸能人の中で死に方上手の芸能人を何人か挙げてらっしゃる方、うん、でしょう私応援したことないですけどこの方には入川泰典さん入川泰典さんうんバイプレーヤーの方関西の方でね、はい なんか、いい顔つきの人でしたよ、この人は。この人は72歳で亡くなられました。もう、私なんかもうそうだな、72つったら。はい、えー、リンパ性で、えー、転移のある8センチ台の直腸癌を2010年に手術なさって、この癌手術なさるんですね。ところがですね、その翌年の2011年の1月に転移発見。ここから入川さんがすごいのは、 もう余命半年と診断されて、えー、抗がん剤治療延命、これ全部お断りになってるんです。抗がん剤等々で延命やりますと、ちょっと要望がガタガタになるんで。うん、それで、えー、この方は、えっと、12年ですね。えー、ごめんなさい、去年でいいのかなそうですね、去年の、えー、そうよ、12月の24日よ。クリスマス。クリスマスに、あの、 亡くなられたんだ。あそうなんですかうん。あの、東京方面では、東京方面というか全国放送かもしれませんが、あの、あの、あの方が特集おやりになりましたよ。ミヤネ屋さんが。えー、関西の方だったんでね、えー。で、ミヤネ屋の取材にも答えてらしたので、えー、もうひょうひょうとしてらっしゃいましたね。全部この方は自分で、スタンバイなさったのかな、えー、葬儀から、骨壺から写真から、それからかける音楽まで、 演出なさって、うん、全部自分でご家族もいらっしゃったんです、ね、うん、だけど、やっぱり、ものすごくそこは自分の意思を通されたみたいで、人の演出に従う商売だったんで、はい、最後ぐらいは自分で演出したいっていう。そういうことか。うん。そういうのはやっぱか、ちょっと考えるよな。いや、自分の葬式の時は、うんうん、もうみんな指名っぽいね、顔しないで、音楽でもかけて、ちょっとこう、歌ってほしいなぐらいな感じはありますね。カ、う、ナ、ん、さん、何がいい え葬儀の音楽はえやっぱり私はあの70年代80年代のベストヒットの洋楽とか、うん、と洋楽の方がいいあとピンク・レディーとかですね UFO と一緒に旅立つ佳奈さんっていいな<笑>はい俺は送る言葉だな<笑><笑>そうですね、まあ、でもあのやっぱりあんまり大きい葬儀場でやりたくないな大企業の車メーカーの社長さんがねんはい 泣ける話だよななんか青山の葬儀場あそこはほら東京のもうね、えーえー、一流の人がよくお葬式やってらっしゃる、はい、そこはいつも通りながらの口癖だったんだって、うん、大きな自動車メーカーの社長さんの一言、はいはい、絶対にここで葬式やるなってうほうなんでか交通渋滞を引き起こす自動車ーメーカーとしてね日本の工業界を牽引してきたものがね その、交通渋滞を引き起こすような葬儀をやってどうするんだっていう。それで、なかったのかなお、手紙だけだったのかなで、この方の名言でしたよね、確かね。死者に煩わされることなかれっていう。やっぱ、死に方名人っているんだねはい。本の中ではもう一名、死に方名人が挙げてありまして、この方にはお会いしたことがあります。小形健さんですね。 小形健さんは膵臓癌で亡くなられました。これはもう有名な話ですけども、8チャンネルのあの連続テレビドラマをおやりになってて、それできちんとその役を終えて、それで運習慣後か、1ヶ月ばかりのちお亡くなりになったそうですが、小形健さんが見事なのはですね、この方はつい弱音をポロッとこぼしそうということで、ええ セリフを覚えなきゃならないということで、ロケ現場の近くに一軒家をお借りになって、愚痴言う相手に犬を一匹、死んだ後は息子のところに行くという確約で、その犬と二人っきりで過ごして仕事をやり終えて、 お亡くななりになったす多分そのこの中村さんがおっしゃってるのは多分その死の恐怖とかっていうのをうーその犬とずーっとこう語り話しかけて。 あの死への恐怖とかっていうものをやっぱりこう発散なさっていたんじゃないだろうかといやでも今その犬と一緒に息子さん、うん、もし暮らされてるんであれば、うん、何かこうね、うん、お父様の託したものを感じるわけですからいいないいですね俺はこれだな<笑><笑>しかも腰歯腰歯がいいですかね<笑>で大きくなったらごめんみたいな<笑>はい 噛むんだろうな女房俺が死んだ後わけもなく<笑>ーえーでもまあ入川さんにしろ尾形さんにしろねなかなかこう、えー、あのー、参考になりますわねう ん, うーんでもそうやってか女ちゃんこう死の川から自分って考えるとなんかこうやることが明瞭になってきますよね、はい、だから昔の人たちがいつもあの時世の歌をなんかいつもこう書いて胸に収めてたというのは、うん、あのー 死の訓練のためには絶対に必要なのではなかろう、はい、さあ、えー、ここまででありまして、ここから先はですね、中村さんはただひ、えー、ひたすらに死に方のシミュレーションをやりましょうというのをずっと書いてらっしゃいますね。シミュレーションああ、これちょっと明日からご紹介しましょう、はい。え、死に方のシミュレーションのことなんですね。この続きまた明日のもらいの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。中村仁一さん、伝統者から出されております。大養上したけりゃ医療と関わるだ。その中村さんが、でありますが、もう私も、まも、ああ、もう私はもうその年齢なんだ。えー、何べんもおっしゃってること。それは、還暦。私はもう迎えております。還、は、暦、い、や古希を生かして、死に方のシミュレーション。これをやっておきなさいと。うんはい、これは決して死を遊ぼうというもんじゃないと。 死から生き直しを学ぶんだと。死を考えれば生き直しをするという、そういう姿勢が出てくると。はい。ですから死を念頭に生きていこうとすれば、生き方が変わってきますよと。おっしゃってるのは、これはもう私もやんなきゃいけないなぁ。還暦や古希を利用して、遺影の準備。はあ、家遺影。これは重大ですよね、えー。俺も時々なんか思う時ある写真撮ると、これ遺影にいいなとかっていうのね。<笑> くるいぐルむ運転免許の写真だけはやめてほしいとかね。<笑>ええー。ええ、え、これを用意すること。それから、遺言の用意。ま、あ大した言いうことはありませんが。でもね、やっぱなんかね、女房はなんかこう整理してるとパラッと手紙が押して、お母さんありがとうとかっていうのはいいことでございますんで。えー、それか中でもこの中村さんが絶対にやっておきなさいっておっしゃってんのは、事前指示書。事前にそのことを指示するという。 ええー、いっぱいありますよと指示しとかなきゃいけないことは。特に、えー、中村さんおっしゃってるのは、70歳以上で心肺蘇生。やるかどうか。うん、デメリットあるぜと中村さん曰く。はい、70歳以上で心肺蘇生の場合は、絶対にあばら骨。何本か折れてます。あんた意識は戻ったときはああ。そうですそれぐらいやっちゃいますよと。それと言っておきますが、酸素途絶の場合、意識回復した後、 その脳の何パーセントかが死亡するとか、うん、手足が麻痺するというようなこともありますよと。うん、だからやっぱり、まあ、70歳以上だったらもう心肺蘇生やめてって書くなら書いとけと。はい。しっかり考えた方がいいですよと。それから、気管切開、それから強制人工栄養、それから大量皮下注射による水分補給等々やるのかやらないのか、うん、これもしっかり書いときなさい。透析、それから強力抗成物質、 これは、かなり苦しかったりするらしいですね。うん。断るか否か。これはもう考えた方がいいですよと、と、はい。これしつこいんですけども、中村さんはちょっとくどいぐらいおっしゃってますが、繁殖が終われば死ぬのは哺乳類の運命です。うん<笑> 食が終わればがたびたび出てくるんで、ちょっと私もおじさんとしてなんか嫌になりましたけども。でも、それが生物の基本であるということを知ってなさいと、まあそれは認めますわ。はい。ね。次に生活習慣病は治らない。治らない。<笑>だから習慣病と言うんだと。あ、まあ、うまく付き合ってかなくちゃいけないですよね。そうそうそうそう。うん。うん その生活習慣病に、これ、この人はちょっと皮肉なんだな、書き方が。生活習慣病、これは、専門家が必ずいます。私もそうでした。はい、その専門医たちを中村さんは、治せない医者って言ってらっしゃるんですね。身も蓋もない言い方ですけども。でもこれはやっぱりハッとするなこの中村さんはね、こういうその生活習慣病の専門家たち、 40歳も90歳も同じ扱いをすると。うん。ああ、そうね。確かにそうだよな。うん。なん、血糖値が高ければなんとかって。もう大体薬決まってんですわ。はい。だってこっちも薬の色見ただけで分かるもん、大体。で、彼ら、その、専門家、生活習慣病の専門家たちは、臓器中心主義であると。うんまあ、40歳と90歳を同じ臓器の持ち主として対面するんだと。 だから、うん、あんた方はその辺考えなきゃダメだよと中村さん言い今、はい。で、この専門家たちは結局は数値と画像、この2点のみでジャッジしていくんだと。うん、まあそれはそうだな、顔色がいいですねとか言われたこと一回もないもんな。はい、うん。ね、やっぱそう、そういうのが医学であるということを覚えておきなさいというね。はい。えー、それから人間ドックも、 この数値と画像主義でありまして、えー、複数の臓器を基準値で健康か否かということを診断していくわけですな、人間は。大、は、体、い、いいですね、10項目を上げますとですね、59% の人が引っかかるそうです。へぇ ー,、ねえー。2011年の8月の発表では、 えー、300万人この中では私も入ってるんですな、うん、300万人のドッグ受診者のうち異常なしは 8.4%、うんうん、その異常なしって言ってもらうのはいかに大変か分かりますよね、はいはい、であんまりこういい例ではありませんが2011年の8月の4日のこと皆さん覚えてますか この方はですね、その運動場に出る前もちゃんとメディカルチェックを受けて運動場に走り出して亡くなられた方、サッカー選手でいらっしゃいましたね。はい、まだ若かったです。そうです。30代前半ぐらいの若さですから、この方はメディカルチェック受けて出られたんです。運動場に駆け出していったんですね。それで亡くなられるっていう。だから、メディカルチェックというのが何もかもチェックできるかというのは幻想ですよ、と。 彼はおっしゃるわけとなりま、はい、非常に厳しいことはなってしまいました。この続きまた明日の真似たの上で<咳>。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです、えー。いかがでしたかなさ ん, ん。私の知り合いにも、うん、食堂だか喉のがんになっ た,、うんま、た70代の方だったんですけど、うん、その手術をすれば延命できるかもしれないけど、うん ものを食べたり飲んだりがうまくできなくなっちゃうとかって、うんうんうん、結局手術をされたんですけど、うん、なくなったんですね、うんうん、でももし手術してなかったらいつものねその好きなお酒をもうちょっと飲んでなくなったんだろうなと思うと、ね、ジャッジって難しいよね難しいですね一概に何でもなんかこう言えないよな手遅れが不幸とも言えないし、はい そう早期発見が健康につながるとも言えないという、はい、なんかそういうもんじゃないかなこう定型でね物事を語るっていうことがこれからますます難しくなりますし特に俺たち団塊の世代はね定型で物言っちゃいかんなあという気がしますね例えばよくお使いになりますメディアの方孤独死はい多いですね今ね、うん、でもかなさんお前もしょぼんとした顔するけどはい、あ 孤独死って、そんなに寂しいことか、えー、そのジャッジはお前はできないんだよ。あ、その、本人の意、そうそう。気持ちはわからない、うん。中村さんがおっしゃってるんだけど、俺もハッとしたんだけど、案外さ、孤独死ってさ、静かでいいかもしんないじゃない。う, ーうわーっと囲まれて、ダメお父さんとかって言われるよりはさ、本当にわかんないって。真ん中には 自分からそこ、その死を選ぶっていう方もね、そうそうそうそういらっしゃると思うんです。そうそう、そういう孤独死というあの、死に方も死に方としてはあるんだしね。うんまあ、勝手にマスコミが孤独死っていう問題にしてるだけなのかもしれないです、ねそうそうそう。悲惨な餓死とかって言うけど、餓、う、死、ん、が不幸かどうかっていうのは、お前には判断できないよっていう、そういうことを。うん、そうですね。だって実際餓死された方でも、うんうんうんうん、周りのきご近所が助けを持って、 助けけましょううかっっっってて言ったたどそれ断いだから そ, そこにその人のか死に対する考え方があるとすれば、うんね、それは立派な「笑われずに生き、うん、見苦しくなく死ぬ」という、うん、凡人のもう王道を言ったということもあるわけでそれからメディアの言い方で「孤食」はい、孤食ってなんかなんか寂しい患者さん一人でな、うん、こうなんか飯食ってっていうさ、はい、でも。 俺、時々舞台公演で孤食やるんだけど、しっかりと幸せな時ってあるんだよな。<笑>いや、本当にね、あの、燃えるように幸せを感じるときあるんだ。わかります、それ。妻もいない、娘もいない、その寂しさの中で、はい、ワイン飲んでな。<笑>そんで、奈良漬け食うんだよ。もう、そんなこと家でやってみろ。手のひらミミズバれだぞ、お前。<笑>どの手か。 どの手かって言いながら、塩<笑>分が多いって言ってるのが、食べてないのか<笑>みたいなさ、それで、もうそのワ、ワイン飲みながら、カリポリ、カリポリさ、薄く切った奈良漬けを、そんで、もう飯はもうすでに用意してあって、電子レンジでチンしてよ、何杯食べてもいいんだぜ、おい何杯食べたこれかって言われないんだぜ。<笑>その、古食の楽しさっていうのは、 たまらない時があるんだよな、はい、だからもう間違いなく言えることはこれから孤独死って頻発しますよ、うん、だって圧倒的人口がいるんだから、はい、その孤独死を吹こうと言うんだったらば、うん、もう隣でも起きるようなことになるでしょう孤独死が、はい、しかしそれを幸せか不幸せかっていうことでなかなかジャッジできないというね、うん、えー、今あのちょっと自分でこう少し文字にしてるのはですね 人生の折り方っていうのをね、今、ちょっと私、はあ、今本にして、折、ええ、り方名人っていう本を書いてるんですよ。映画にもね、降りていく。あ、そうそうそ う, そう、ま。あれがね、あの映画が。で、あれ、ほら、俺のアドリブだけど、不思議な終わり方してるじゃん、あの映画。うん、あの映画は、一番最後に中年男が自分で墓穴掘るんだよな。で、墓穴の中に入って、一、は、杯、い、飲むんだよな。で、うん、その時に奴が、なんだか死ぬの楽しみになってたなって言うんだよね。 アドリブなんだ。うん。あれはね、あのポジションから考えてみたかったのよ。へ自分が入る墓穴から、これから生きていくであろう、降りていく生き方を男が山の中腹から、麓を見下ろしながら見てるっていう、その図がね。それは、そのアドリブのまぐれなんだけど、何かこう、不思議と人々を、な、なんか言い当ててるような。はい。 気がするんだよな、はいうん、私たち段階の世代特に段階の世代です考えなきゃいけないのはそれは一つは間違いなく「老い」そして「死ぬ」ということこの「老い」と「死」というものをこう人生の敗北とかとは違って何かこう別のものに仕立て上げて目標としない限り私たち段階の世代というのは非常に不幸なあの世代であると。 不気味な言葉ばっかり朝から使って、えー、申し訳ありません。著者、中村仁一さんの、えー、本のテーマがこういうね、本だったんで、えー、お許し願いたいと思います。一番最後に中村さんが小粋な、川柳を一句本の最後に掲げてらっしゃいます。はい、それを日週の締めくりにしたいと思います。悪しきとて、ただ一筋に捨てるなよ。渋垣を見よ。甘垣となる。 うん、我らが、ああ、この窓辺に干しましたる柿は、おと死でございます。甘柿になるまで干しましょう。この続きまた別の話題で、来週のまな板。<音楽>